はい、どうも6代目です今日の畳替えはこんなヘリを使いましたこのヘリですねこの畳ベリべりはポルカという畳ベリべりで水玉模様などがあるシリーズになりますでこのヘリの特徴としてこのヘリはリバーシブルなんです今回リバーシブルとしてこの裏面を使いましたですのでカラフルな水玉ですがこれの反対になると 縦線がカラフルになって水玉は白になりますで今回つけた写真がこちらですこんな感じになっておりますえっ、ー、とちょっと施工後の写真が撮れなかったのでこれだけしか写真はありませんけどなかなかかっこいい部屋になりました畳ベリの種類はたくさんあります皆さんいろんな畳ベリに挑戦してみませんかそれでは六代目でしたご視聴ありがとうございました